だだんだんねスペインの香水に、えー、慣れまして髪がいい感じになってきましたどういい感じでしょう髪いい感じでくしゃくしゃに体重はどうなってるか分かんないですけど肩とょっと肩肩肩肩やって朝のね今9時半でまだ涼しいなって感じです 日本の九時半は全然涼しいよね。うん、気候が全然違うなと思いました。あれちょっと入り口どこよ本当に。あの人は違う。あの 人, たちいあの人たちは違う。ええ。コロンブスの。墓を見ます。えー、あのよくね。お話の例えで出てくる。コロンブスの卵っていう知ってる言葉が。そう。 それを解説するとコロンブスがあるときにあの言われたんですよ、酒場でね、ねこれ、ちょっと適当に言ってます、けど解説、この卵を立ててみろって言われたんですよ、で立てられないじゃないですか、卵をなんて、だけどそのコロンブスは頭が良かったんで、とんちを聞かせて、まあ、一休さんの話ですよね、卵を茹でたんですよ。で茹で茹た卵を持っってってててててよし立ててやるっつって ボンって立てて机に叩きつけて卵を少しこうぐにゃってさせて立たせたんですよでそこが卵は普通ね立てあのゴンってやったら割れちゃうもんだからみんな丁寧に扱ったけどそこを発想を変えて卵を立てたってそれが逸話なんですよねそんなことじゃないですよこれもすればまあ歴史で習ったあの話だけによるとあのあれですよ大航海時代であれですあ れ, あれのあの人ですよ 新大陸を発見したと言われてるねまあそういうことでただねそうコロンブスはすごいですよそう考えれば確かにその後誰かがあの発見するであろうけどもこっちかな本当にだか全然入り口はないんだけどあ、あの辺かなあ、これこれこれこれっぽいなこれっぽい入り口だあほら、ほらほらほらほらあ、ここすごいね 一歩足を踏み入れると信じられない光景が僕を待っていた天まで届かんばかりの列柱がまるで森のように佇んでいたからだ本当に信じられない光景だったこんな石造りの空間が目の前に現れ 重厚な壁にあしらわれたステンドグラスから漏れる光がキリストの貼り付けを一層崇高に見せていた目を凝らしてみると全ての壁に彫刻がされていてその一つ一つに物語があるのだった僕は導かれるままに まばゆいい方向へと進んでいったそこでは日本人である無宗教の僕がまるでこのスペインの地で回収されたような気になったのだそしてひときわ僕の目を引きつけたのがコロンブスの墓だったコロンブスは四大陸の王たちに担がれ祀られていたこの王たちはそれぞれ名前がありアラゴン王という名前がまるで「 ロード・オブ・ザ・リングの舞台のような感じでとても興奮していた歴史の偉人は大航海時代で自分の使命を全うしそしてこの世に功績を残した僕はこの21世紀自分の使命をもう一度見つめ直しその使命を全うしようとこの時決めたのだったセビリアの大聖堂の中で 全ての創造物に意味がありその一つ一つの模様にまで目を凝らしてみると現実離れした人間技がそこに見て取れた神を中心にこの世が作られているというようなストーリーだろうと思うがなんだかデビルの方が今のドラゴンクエストみたいな感じで僕を刺激していたうん本当はデビルが怖いっていう風に思わなきゃいけないのに あのモンスターの名前は何だろうなんて子供じみたことを考えてしまって申し訳ございませんでした新大陸を派遣派遣ですね新大陸を派遣バカです悪い魔法使いが塔に住むように大聖堂にも塔がある 僕は全ての大聖堂の塔に登ってみたいという気持ちに駆られていたなぜならばそこから街が一望できるからだそれにしても、まあ、ガーゴイルがかっこいいなあ見てよあの作りなんかこうゴテゴテしてて魔物みたいな方がねすごくかっこよく見える成人とか偉人って人間の格好してるけどやっぱり魔物っていう方がいい 現実離れしててかっこよく見えちゃうよね。わぁ、よし。トーンの頂上に着いたぞ。どこから覗いて絶景を撮ってやろうかな。あら、あれあれちょっとなんだこれ。全然空いてないな。人がいっぱいで。よし、こっちからなら大丈夫だろうな。いやぁ、あら、あら、あら、あら、あら。なんでどういってよ。どうすればいいのこれほんとに。一つも撮れないじゃないこれ。 もうちょっと待ってみよう<笑>開かないよこれ隙間から失礼いたします本のページを心待ちにして開けるように僕は壁の隙間からセビリアの街を覗いてみた 目を開けてみるとそこには真っ白な町とどこまでも続く青い空が広がっていた上から見るとやはり格別な気分だった向こうに見える高い塔は何だろうかあそこにある小さな広場では子供たちが遊んでいるんだろう 勝手に想像を膨らませその場所まで歩いて行ってみる本当に幸せだった向こうに見える闘牛場では数々の牛たちがドラマを繰り広げそれに町の人は熱狂したことだろう屋上にあるプールで泳げたらどんなに気持ちいいだろうかそして泳いだ後は いっぱいやったりしてその街全体と生きている感じを僕は疑似体験していた大聖堂を見下ろしてみるとそこには僕の期待を裏切らないでしっかりとよきにニきと戦闘が立っていて目に見えない部分にまで神が宿るというその強い意志が感じ取れた「スター・ウォーズ」のロケ地で習得したフォースを 僕は使っってみることににしたた、うん、さんよ<笑>皆さんイラルダの塔に来ましたあこれは日本語読みでしょ。 ここはオレンジの中庭といって殉教者たちが頭を冷やす場所として設けられた場所だ僕はホースの力を借りて見てしまったオパンティーのことに頭が取られまるで大聖堂の先頭のようにあそこがもっこりしてしまったそのもっこりを抑えつつこの中庭で頭を冷やしていたのだ 見上げると緑のカーテンの間から白い大聖堂が現れるその色のコントラストが本当に美しかった進んでみるといくつもの彫刻がこの大聖堂にかけた力の大きさを物語っていた 宗教というものについて僕は深く考えたことはなかったがその力は多くの人々を集め集結させそしてその集めた力で偉業を成し遂げるという大きな目的を悟ったのだった。